みなさんこんにちは私はアートピースです今日は「レッツプレイギター WithMe」ということでギターの練習をですねしてみたいなと思いますそれでは興味のある方はご覧ください初にするのがこれ運詞ですですね あの指を動かす練習です、えー、ですからねあの小指が特にですねあのなかなか練習しとかないとあ動きませんのでね、あのーまあ、準備運動みたいな形で運習をします。 えー、それから次にですね、えー「君に知らない世界」という、あのー、楽曲のですね、えー、リードの部分をおちょっと弾いてみたいなと思います。最初の部分ですね それからですね乾燥の部分です。